みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギターシ講師の瀧澤でございます。今回は3フィンガーというアルペジオのパターンを皆さんにご紹介させていただこうかと思います。3フィンガー。その名前の通り、3本の指を使って弾いていくアルペジオのパターンです。どんなものかちょっとやってみるとするとこんな感じです。 そのパターンのこの雰囲気、どこかで弾いたことあるわという感じになるかと思うんですが、どうでしょうか。フォークソングとかでもすごいよく使われていますし、わ<笑>りと今時のポップスとかでも使われているようなパターンです。呼吸を弾く方だったら、ね、とりあえず覚えておいて、そうはないと思いますので、興味があったらチャレンジをしてみてくださいませ。<笑> で, はでは、で、え、は、ー、早速ギターを手に取っていただいて、練習していきましょう。3フィンガー、とりあえず4つの。 ステップに分けようかなと思います。4つのステップです。第一ステップとしては、親指で5弦と3弦をひたすら繰り返す。5弦と3弦をひたすら弾き続けるという感じですね。左手は何も押さえなくてもいいです。5弦と3弦をひたすら、オラオラベン、ボ, ボンベン、ボンベン、ボンベンと弾いていくわけです。オラオラオラボ ン, ンボンベン、ボンベンオラオラオラオラオラオラオオララこんな感じです。このときに気をつけたいのが、手を。 大きく動かさないことです。右手の動きをできるだけ小さくして、親指だけ動かすように心がけてみてください。えー、極端に悪い例としては、こういう感じ。こうではなくて、親指だけ動かすような感じで。 慣れないうちは1弦にこの指を添えて、この安定させて弾いていくやり方でも OK です。中指とか薬指とかを置いて、安定させて親指だけ動かしていくと。<音楽>こんな感じですか。これが第1ステップ。第2ステップいきます。中指で1弦を弾きます。ワン、ツー、ワン、ツーと行く中で、ワンの部分で1弦を弾くということですね。 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4, こんな感じです、まあ、ここまではまあ割と大丈夫だと思います割とできるかと思います中指で1 弦, と1弦を引いて、親指で5弦を引いて同時にボンドンデンキャンドンデンキャンドンデンキャンデンドンデンデンドンデンバンン こんな感じです。これが 第, 第2ステップ。次の第2第3ステップとしては、ここに、えー、と人差し指を入れます。人差し指で2弦を引くわけです。ここは、えー、とこの P、親指と重ならないところなので気をつけてください。さっきのこの M、中指に関しては、親指、P と重なるんですけれども、ここの I は P と重ならないのでお気をつけください。ちょっとやってみるとこんな感じ。 でございまなんとなくうまくできますでしょうか。ちょっとこの指がこんがらがってしまうぜという方は、もっとゆっくりでも大丈夫です。えー、右手を顔面して間違えないように気をつけながら、ここ、ここ、ここ、ここ、こ っ, ちって、こいって、こう、はい、取った、おお、間違えたと、うん、いう感じで大丈夫です。すごいゆっくり、えー、何度も確認しながらやってみてください。それで、その次、第3ステップとしては、<笑>最終的な第4ステップとしては、ピ<笑>ン、ツッと押して、ここですね。 ここの P と P の間に1弦の M を入れるという感じです。これで3フィンガーは完成。やってみましょう。ゆっくりこんな感じです。最初は M と P が同時になりまして、PIPMPM、PIPMP。 完成形です。初めて3フィンガーにチャレンジして、今動画を見ながら練習している方はうーいきなりできるわけがないと思います。やっぱり違う弦弾いちゃうし、右手が安定しないし、なんかこうすごい力入ってしまうし、どういうことだこれってなっているかと思うんですが、とりあえずまあ、ね、できる、できないじゃなくて、あの分かる、分からない。 を解決するほうが先なので、とりあえず、まあ、できなくても気にしないでください。まずその手順を理解することが大事です。できる、できないは後からでいいので、まず、わからない、わかるわかる、わ か, からないを解決するということですね。わかればいいんです。わからないはちょっと困るんですけれども、わかればいいんです。できなくてもいいんです。わかればいいんです。それで、ちょっといくつかコツをお話しさせていただきたいんですけれども、一つはさっきも言ったとおり、動きをできる限り小さくするということです。ちょっと僕のこの手の甲に。 注注目目ししてていていいいいい。ただだですか。手の甲を注目してくださいでそスリーピンが弾いてみますよこの指先だけが動いてあんまりこの手の甲自身が動いていないのが分かりますでしょうかもうこのぐらい動きを小さくしたいんですこれは極端に悪くやるとゲームの人々にバンバンバンバンバンバンボンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン できないってなってしまうので、動きを小さくして練習をしてみてください。で、もちろんその力を入れるのは絶対に NG でございます。なんかこういう難しいパターンをやってしまうと、気がつくとこの上半身全体にこうボガーッと力を入ってしまう方、少なからずいらっしゃるんですけれども、大丈夫ですか 肩から肘から手首から指先まで、も う,、ね、もう一切力を入れずに、もうすごい楽に、すごい楽に、ふにゃふにゃな感じで練習をしてみていただけるとうれ嬉しいんですけれども、できる限り楽に弾くということです。それで、あとは、このそれぞれの指を動かしたときに複数弦弾いちゃうパターンもあると思うんですよ。例えば、まあ、P が弾くことはあんまりないと思うんですけれども、例えば、最初の M が・・ 1、2弦を同時にバーンと弾いてしまうとか。なぜ1弦だけ弾いてほしいのに<音楽>、お前は2弦を弾いてしまうんだよという中指を攻めたい気持ちもわからなくはないんですけれども、<音楽>まあ、その辺は練習で乗り越えるところでございます。それ<音楽>で、その動きを小さくするということが・あの・・・ その最先 端, 最先端あのすごいあの最前作でございます。動きを小さくしていけば複数弦を弾くこともなくなりますし、まあ、違う弦を弾いてしまうこともなくなると。で、ちょっ と,、えー、と私の iPhone で, iPhone でムービーを撮ってみましょう。えー、とちょっとそちらを見ながらピントが合わない、えー。ちょっと見てみてください。私の右手、こんな感じです。手ぶれがすごい。 どうでしょうパッと見てあの、それぞれの指先の動きもすごい小さくなっているのが分かりますでしょうかあんまりこの人差し指とかでド ワ, ー ン, ド ワ, ー ン, ドワーンと弾くわけではなくて、人差し指を弾くときもすごい小さく、指先の方でこの弦を引っ掛けるというか、撫でるというか、そんな感じで弾いていくわけです。ちょっともう少しやってみましょうか。 手のこの手の動のきも小さくして、弾いていくわけでございます。手ぶれがすごいですね。まあ、それはちょっとご愛嬌ということで。で、この3フィンガーのパターンができたら、あとは左手のコードを押さえれば OK という感じでございます。やったね、3フィンガーの完成だ あのそんなに30分とか1時間でできるような話ではないので、とりあえず1日10分、20分ひたすら続けてみてください。そうすると、ある日、なんか意外と滑らかに動くようになってきたぞと思う日が来ます。とりあえずひたすら継続という感じですね。それで、最後に1つ、えー、とちょっと気をつけたいところといいますか、3フィンガーのこの罠がありまして、トントテツテトン、トントテツテト ン, トンと弾いているんですが、この P の音、こいつ、この人。 この P の音はコードによって弾く弦が変わります。ええっと<笑><笑>、まあ、例えば左手が G コードを押さえさせるじゃないですか。で、G コードというのは六弦まで弾くコードのあ、6弦まで鳴らすコードなので、こういうときは P が6弦からスタートになります。なので、まあ、左手が G コードを押さえていたら、P が弾く弦としては6、3、6、3となるわけです。 これがもし D コードだったならば、D コードの一番低い音というのは予言の解放なので、この P が予言に移ります。D コードって5弦と6弦にバッテンついてて弾かないよとなっているじゃないですか。なので、5弦も6弦も弾いちゃいけないんです。じゃあ、P はどこを弾くのかというと、予言になると。 なので、左手が D コードを押さえていたら、予弦、三弦、予弦、三弦という感じで弾いていきます。C コードとか Am とかに関してはもうこのままで大丈夫です。なぜならば一番低い音がそれぞれ5弦だから。一番低い音が6弦になるコード、G とか、あと Em とか、あと F とかもそうですよね。こういったものに関しては、P は6弦に移動します。けど、予弦に移動するコードとか、5弦に移動するコードとかがあるので、ちょっくら気をつけてください。 はい、そんな感じです。とりあえず、3フィンガーという一言で言っても、実はいろんなパターンがあったりとかするんですが、とりあえずこれを覚えておけば間違いないかなと思います。騙されたと思って、別に騙しちゃいないんですけれども、騙されたと思って、とりあえずこれを練習して、よっしゃー、3フィンガー習得したぜと思っていただければ幸いでございます。その他の応用パターンに関しては、ね、あ, のなんかあるとき、なんかこう本とかで知ることになるかもしれないですけれども、これできればスルッとできるはずなので、 まずこれを基本としてマスターしていただけますと幸いです。はい、そんな感じ。では、また違う動画でお会いする感じで大丈夫かな<笑>言い残したことはないかなで、まあ、あれですね。iPhone 5S の手ぶれはすごいということでした。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。<笑><笑>